一度に全部持っっってて行った方が頑張ってる感出るよねるというわけで、仕事なんてミスしてなんぼ、経営者が抜いてる分はなんぼ、従業員に減少金が10年半資本主義がうち。大丈夫、何千万円とする機械を壊しても、修理額が何千万円とかになるわけじゃない。大丈夫だ、土を土に返す場所がちょっとずれただけ。 大丈夫、煽り運転に1億円の請求を出した感覚で、カーナビ会社に会社が賠償請求してくれる。上が鉄道だけど橋は壊してないから平気ってそんなわけないだろ、安全点検とかいう名目で遅延するぞ。e 3 7金がかかったロードスターですが、実はこれ、部品取りなんだなーいやまずホイール売れよ、e 3 7なら結構な値段つくだろ。 リアルグラセフで草修理費を稼ぐために宝石強盗しなきゃとりあえずトラクターのタイヤをこすは、まあ、無理だろうな重量だけ聞いたら持ち上げようとも思わないのにタイヤだと思うといけそうな気がするのなんかのバイアスですなそうやって無茶して積んだ高さがお前にとっての自信の高さださあ爆速に下ろし行くぞ必殺急ブレーキ完成車列ミサイルバラバラになって変に潜り込んで突き刺さるせいで1個1個取り出す手までマイナスになりそう はあ、電話には3コール以内で出ろ。こうするしかなかったんややる前から落ちるのわかるんだが。いや、そうでもない紐もないですね。紐をちゃんと結ぶことはできたのに、紐の耐荷重までは回らなかったのか。大丈夫、空を飛ぶ以上は、飛行機のエンジンのように、片側だけでも持ち上げられるようになってる。半分身が出てるけん。いや、ここで立て直せなかったー。 今編集中なのですが、過去一進みが悪いです。生産性とともに、ミュージシャン人気テレビに入る。さあ、クリスマスプレゼントで、新型 iPhone だか PlayStation の、箱だけプレゼントするやつを思い出した。おいおい豪快だな。ダイエット初日に、きっとカット一袋で挫折してデブエット始めるタイプ。痛い。ワンチャンで入れると思ったワンチャン。映像歪んでるやん。じゃあ 笑ってるけど、それで水道配管取り替えになったら、工事の日程全部狂いますよ。強引に直6積んだ b m w のエンジンルーム並みにカツカツな工事スケジュールを組むのは、日本くらいだろ。海外の土木なめんな、なんでも落とすから。 これだけ落とすのに、入社試験にだけは受かったんですね。そんなこと言ったら、私たちポンコ骨人間なのに、受精レースにだけはかったんですよ。いで、飼い犬には手を噛まれる、飼い猫にはビンタされる、子供には趣味に使えた金を奪われる。社会人になった後に、この稼ぎを家族に使って世間のお父さんは幸せなのか、あまり考えてはいけない。BMW のマフラーって50万円くらいするんですよ。さすがの私も、 その金があったらさすがに家族旅行行った方が幸せだと思う。嫌われないのかよ。直6の M2 クーペと GR86 で迷いすぎて編集が進みません。私も煩悩と性欲をスパッと切り捨てたい。ヘコヘコスライディングコンクリスマッシュ。天気いいな。TikTok 撮影ずっこけスライディング泥棒ミサイル。水圧転車ドロマミレール。そういえば、VR 機関って聞いたことありますは カイカツクラブの個室に置いてある AB1D というか映像が歪む現象に悩まされてるんですけどこれは何縦横比がカスタム設定になってて微妙に数値がずれてんの仮眠妨害してて草ほら受け取れよレバーの力加減がわからなくてダバーって出しすぎちゃったカイカツクラブのソフトクリーム食べ放題だドリンクバーあるあるなんか変な角度で液体が出てきてコップに入らない こっちは、欲をかいてなみなみに注いだせいで、つまずいたときにダバーってこぼした人。え何食ってんのマイナスドライバーでカップラーメン食べる。どういう目に遭うことを防ぐために、常にトラックに割り箸ストックしてる職人さんかなこっちの人は賢明だぞ。全部崩壊する流れをせき止めた。本当に賢明なら限界突破する量は最初から取らないんだよな。この人、スーパーで買い物するときエコバッグの容量考えずに買って、詰め放題みたいになったことあるでしょ。はあ いやいや今落としてただろそして掃除機がけの掃除機能抜きであったホースが抜けてんのな炊飯器に米を入れたのはいいけど電源ボタン押し忘れるタイプさあ田舎の道の駅のトイレとかでちょうど目の高さに歩くもの巣に引っかかったことありそうさあなんでそれ自体がクッションの服とかタオルとか買うとか条梱包で送られてくるのにガラスは丸裸なんですかねー 雨といえば、学校とかいう勉学を教える施設の卒業式で、日頃の行いが良くて晴れたとかいう、科学とは程遠いや思考を教師陣が披露してくるよな。学校の勉強でいられる知識というのは、陸上をボートで走るような種類のものだ。確かに勉学は大事だけど、その10倍くらいコミュニケーション能力の方が大事なんだよな。つまり勉強する暇があったら、友達とたくさん遊んで過ごす方がいいという。高校と大学で新規に友達を作れる数が、その後の人生のスムーズさに直結するのかもな。 99の人には私はその状況をなんやかんや一人で打開したけど結局コミュニケーション能力を素直に上達させた方がよほど楽だったよ働かないでいいようにするために死ぬ気で働いてる人の構図人生やり尽くしちゃったら動画作るしかないよな重要物が上に行くとこけやすくなる ロードスター RF でサーキット走るときは、ルーフを開けるか閉めるかよく吟味するんだぞ。どちらかというと、担当のファンクロスのルーフラックに、異常に重たいものを乗せたときの方が気になる。4人乗りスポーツ車あるある、重心を少しでも下げたくて、2列目のシートを常時倒して運用。なおシートを外して、乗車店員を構造変更するほどの覚悟はない模様。今、チキンに負けた人がいましたね。 覆面を追い越せないタイプ覆面だけじゃないぞクラウンを見たら追い越すたびに慎重になるタイプだ寝てる人の足にアイスすげえイ切ったねー<笑> なんで男にこんなことすんねん女の子の足の裏に踏まれた方がまだましましってなんでどれだけ傾いてるんですかこの船エアバッグリコールの高田社ですかレオパレスの株価も一時期こんな感じだったよな椅子やもろもろの物品が固定されてなかったら浄とかしてましたねなんで船の椅子が動かせないんだ不便だろと思った方は人間洗濯機を味わって全身打撲を食らってみてどうぞそしてこっちは橋へ迂回する数十秒があったら 10秒で飛び越えて向こうへ配達するよ。ファスナー開いてんのはわざとかよ。ああこれアカウント停止もありえるよな。ウーバーイーツをクビになったに気おめでとうな。あれ頼んでた人、全額保証されてもご飯は抜きになっちゃうんだよね。おいおいおいお前頭おかしいのか股間切り裂いても知らねえバカじゃねえの。ビビるとり越してジェックして一呼吸置いてからの、こんなアホなら生殖器が破壊されたところで、地球人類のレベル上がるからほっとこ。 ってなるやつ。セルフダーウィン賞賞金で好きなだけ AV と同人誌を買っていいぞ。燃料だけあってももう発電装置ないんだよな。そしてこの重さ。という映像だがどうだろうか。持ち上げてるんだろうか。見るからにリフトアップしてなくて草 これじゃキックボードにしかならねえよ。ハンドリフトに乗るなというポスターを貼るより、ハンドリフトのタイムアタ、ック大会を年一で開催しろ。思った通り落ちてて草、まあただ禁止するんじゃなくて、安全に乗れる技能を身につけるというのは現実的ですね。買って3秒で壊れた傘。そして、真横でコンビニミサイルした人が出たので、で入り口の近くに、頭から止めたがるような面倒くさがりだから、老後に判断力が鈍ってこんな事故を起こすんだな。なお、入り口の入り口があるコンビニがありますが、あれは雪対策ですよ。 雪のニュース見てなんで田舎住んでるんだって言ってる首都圏住みの人いるけど富士山が噴火した後が楽しみだな東京都って不動産買う場所としては日本一だろうけど住む場所かって言われたら基本的に微妙よねなんで真っ先に核ミサイル撃ち込まれるような年にみんな進んで住みたがるんだおっとキノコタケノコハロン層みたいな様相を呈してきたぞ言うて私も東京住んでみたいけど幻滅をなれと言うんだろう東京の第一印象汚い いや純粋にあちこち震い観光仕様にも渋滞しかしないから深夜帯に行って首都高サーキットを走って終わりなんだよなナイスヒントミサイル東京都って車を買いたくても買えない人がマイカー指定派としてネットでボロクソに言ってるイメージちょっと待てよなんだ今のターンはいきなりステーキの経営方針転換かひろゆきが名指しで頭悪いって言った大塚家具の経営者かもしれん会社経営だってわからないし最近の若者だってわからまるまる離れって騒ぎましょうね ゲームとおじいちゃんどっちが好きって孫に聞いたらゲームって答え上がったからゲーム禁止条例を施行しましょうねとりあえず事故現場流してるけどこのベンツ無人か何をどうしたらこうなるんだじゃあく曲がりまくっててさ箱根の山道に路駐してる人がいるけどこうなっても知らねえぞ斜めに逃げてくのマジでさ 背骨が三次元的にねじ曲がった変な姿勢で、布団に寝転んで、スマホを見ながら現実から逃げる、私たちを映しているようですね。私は今17時、編集も終わって、現実に勝ったぜ。明日の分がまたあるんだよな。YouTuber、動画ネタと車のハンドルと、を握る生活ですよ。寿司を食いに行く暇もねえ。